皆さんこんにちはよさ、すいません余作王一生です、えー、今日はちょっと人数少ないんですが楽しんで踊りたいと思いますよろしくお願いしますじゃあ今日お客様に礼よろしくお願いします いどうぞ